平成30年2月22日、阿蘇市浪野の浪野中学校と浪野小学校で、一流シェフが調理したスーパー給食が実施され、米粉を使った特別メニューを堪能しました。スーパー給食は、食育活動に取り組んでいる一般社団法人シェフードが、公益社団法人 米国安定供給確保支援機構の支援を受け、熊本地震にあった子どもたちを元気づけようと行ったものです。この日は、東京銀座で和食店を営む縦の雄二料理長が、波の学校給食センターで、衣に米粉を使った揚げ魚の旨味丼ぶりや、キャベツともやしのナムルなど4品目を調理しました。子どもたちやべもうご飯を食べてもらいたいんですよ。 僕もあの農家であの米を田舎で、米農家だったものですから、しっかりご飯食べて、大きく健康に育ってほしいなんて、そういう思いからこ、こ作ららてもらいました。そして、給食の時間になると、波野小学校の児童53人と、波野中学校の生徒35人が、ランチルームで縦野料理長と一緒に特別メニューのスーパー給食を食べました。 なんかすごい、いろいろ甘いものだったりとか、おいしいものだったりとかがいっぱいあって、なんか和食のいろんなものに触れられた気がしますこのあと、の料理長との交流会が開かれ、子どもたちは、どんな気持ちで料理を作っているのか、嬉しいことは何かなどと質問。これに対して縦の料理長は、愛情を持って作ればおいしい料理になるなどと答えていました。